クロサギ、今夜最終回。平野紫耀、黒島由イ三浦智和がクランクアップ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、プリンス、平野紫耀が主演を務める t b s 系連続ドラマ、クロサギ、金曜午後10時。本日12月23日放送の最終回を目の前に、平安はじめ、 共演の黒島ゆいな、三浦智和が約4ヶ月に及んだ撮影を無事に終え、それぞれクランクアップを迎えた。黒詐欺は、詐欺によって家族を失った主人公が、詐欺師を騙す詐欺師、黒詐欺となって、本当の敵を探し出し、打倒していく物語で、原作は黒丸氏と夏原拓氏による漫画、黒詐欺シリーズ。今作では、十三年に全十二巻で完結した漫画シリーズを原作に、いわば、 黒詐欺、完全版として新たにドラマ化。22年の現代を舞台に、今の日本でリアルに起こっている詐欺に、黒詐欺となった主人公、黒崎光志郎、平野が喰らいつく。そして、ヒロイン、吉川つ良を黒島、詐欺界のフィクサー、桂木敏夫三浦が演じている。TBS ドラマ初主演、そして孤独なダークヒーローに初挑戦した座長の平野は、 黒崎という役はすごく難しいなと思いながら挑ませていただいたんですけれども、やってみたら本当に難しかったです。さっきまで本当に黒崎に慣れているのかなという不安もずっとあったのですが、温かいスタッフの皆さんと心強いキャストの皆さんに支えていただきながら、この4ヶ月間を乗り切ることができたと思っていますと試行錯誤しながら撮影に臨んでいたことを伝える。続けて、すごく温かい現場で、 楽しくて、とても勉強にもなりました。素敵な作品に出会えたことに感謝しています。本当にありがとうございましたと万感の思いを語り、監督と歓喜の握手を交わした。また、黒崎のことをずっと気にかける、剣士志望のヒロイン、つららを演じた黒島も、つららという役はとても難しく、つらら自身もいろいろ悩みながら生きていましたが、私も同じように悩みながら演じ、 なんとかここまで来ることができましたと感想を述べ、現場はとても明るく、みんな仲良しで本当に毎日楽しく撮影ができてよかったなと思います。平野くんとも一緒にお仕事ができてよかったです。本当にありがとうございましたと無事撮影を終えた喜びを語った。そして、平野、黒島より一足先にクランクアップを迎えた三浦は、世の中がこういった状況の中、 こうして素晴らしい環境で仕事ができるということは、とても幸せなことだとつくづく感じました。平野くんとはまたどこかで会うような気がして仕方ないです。とても素敵な俳優さんで、一緒に共演できてとてもいい思い出になりましたと、座長の平野を称える。加えて、キャスト、スタッフともに最後まで何事もなく過ごすことができて、本当に良かったと思います。約4ヶ月間、ありがとうございましたと感謝した。 回を重ねるにつれ、撮影内容がどんどんハードになった。クロサギだが、チーム一丸となり、約4ヶ月の撮影を無事走り切った。クロサギとして人生の全てを捧げ生きてきたクロサギの旅は、果たしてどのような結末を迎えるのか決して結ばれることのないクロサギとツダラの未来とは。最終回では、ツダラが誘拐され、助けに向かったクロサギだったが、二人は絶対絶命のピンチに陥ってしまう。 そこに現れたのは、思いも揺らない人物だった。一方、宝城は政治家、ガ毛幸子、秋山夏子の新党設立に向け、資金集めを急ぎ進めるが、これまでの黒崎の動きが影響し、雲行きが怪しくなっていく。すると、黒崎の元にカツラギから連絡が入る。そこでさらに問題が起こる。そして、ついに訪れる黒崎と宝城との直接対決の時。 全員これがラストチャンスとなる最終決戦で、黒崎が編み出した最後の作、そして語られる真実とは